見てください。入ってすぐにこんな大きな池があります。下にはこんな小麦鯉たちが泳いでいます。餌をもらえると手集まってきた。 50円ってて書いてある延長円ぶりですけど動画を見ていただきましてありがとうございます旅すべきの男子はおしいですこの動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますさてもうだいぶラスを忘れてきましたすみません2泊3日岐阜旅行おそらく第12話ぐらいだと思ってますその感覚で今カメラ回してるんですけれども見てくださいこの古い街並み古いっていう言葉がねかばかりがあるというか遠慮したくなるぐらい素敵な街 ちなみですよねでここから何をするかと言いますと飛騨の里に向かいたいと思いますというわけで今回の旅始めてしまいましょう飛騨の里行きます バス停高山神山へまで戻ってきました。一回の利用料、こちらに書いてある通り、100円なんですね。本当に言うと、周遊バスの1日フリー乗車券が500円なので、これを使おうかと思ったんですが、随分ともう目的の方を達成してしまったので、これで、サルポボバスというのがあるんですが、この、平野の里へ向かう方のバスなんですけれども、まあ、ここに向かったとしても、200円 でみますし一度宿に戻ろうかと思うので次のバスが来るのがこのルートで行くとこちなみバス右回りが59分で匠バスというのもあります匠バスが15時1分なのでこれに乗りたいと思います 宿まで、一旦戻ってきましたでなぜ宿まで戻ったかというと、ここから飛騨の里はすごく近いんですね。看板がこうやって出てるんですけど、ここから歩いても飛騨の里には行けます。なので、周遊バスを使って、ここまで戻ってきました。で、あとはもう、ここから先は急な坂が続くんですが、歩いて飛騨の里へ向かいます。前の動画で少し飲みすぎて、若干お見苦しいところもあるかもしれませんけど、でそこはどうかご了承ください。うどどんん屋さんもありますすけ今ってないいみたいです西側 何もないかと思ったら地ビールの工房がありましたあ営業中だ営業中って看板出てるけども営業終わるなここはちょっとやめましょうこっちにもなんか飲食店あるみたいですね向こう側に比べると古い町並みに比べたらちょっと少ないですけどねここも営業してなさそうだなテリーベアビレッジ飛騨の里見えてきましたねあと 300m ですゆっくり回りましょうこっちが飛�の里だそうです やっぱり、息上がってきました。大変、大変、大変。今日は、おそらく、営業していないでしょう。準備中でした。多分、もう、間もなく、平野里到着できます。 というわけで飛騨の里到着しました現在地マップ上ではこの辺りらしいんですけど入管事務所向こうなので行ってみたいと思います昨日の下呂温泉合掌村よりはゆっくり見て回れるはずなので行ってみましょう残念ながらタンゴの節句のイベントは終わってしまったようです普通に楽しみたいですね今回は入場者の方へマスク着を着用支払いはまとめて念願する時は十分な距離を取りましょうということで飛騨の里行きます 階段のない道行きましょうか足元に気をつけて意外と裾を踏むんです着物はなんてそこですねああ、昔ながらの民家の建屋があります飛騨、うん、民族村飛騨の里一般入り口ここですね一枚ください自転倒歩きできました宿がすぐ近くなんでありがとうございますこちらが入館券ですね でファンレット も, もらいました見ていただいて分かる通り入ってすぐに大きな池がありますで下にはこんなふうにね鯉たちが泳いでいますあ餌をもらえるとで、て集まってきたいや、延長円ぶりですけどもここにね「鯉の餌50円」って書いてあっのでやっていきましょうかチケットオフィスの方に100円を50円玉に変えてもらいました穴が開いてるの50円玉ですねでこれをここにポションッと入れましたはいこれがこの飛騨の里で鯉たちにあげられる鯉の餌ですこれをあげていきます じゃああに餌あげていきまーすもう完全に待機中おれおれかなり大雑把すぎるしかも餌めぐってバトルが始まっている戦いが始まっている誰が一番よりおこぼれに預かれるかっていうじゃあこれもあげていきますよほ<笑>らよいしょっと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 ちょっと大きいですほれお食べ戦<笑>ってますじゃあこれでラストです行ってらっしゃい<笑>油断したな君た ち, た君たちた君ということで以上恋のド S 餌やりでしたもう終わりだよ ここからは普通に巡っていいいきたいと思いますこの順路に沿って、えー、いろいろ見ていきたいと思いますおすすめのスポットなんかを見ていきながら歩いていきたいと思いますもともとここの山頂にはマスクラ城っていう山城があったんですねさすがに今日は長生きれないな見ましょうここはゴアミ池て、ね、ゴアミポントって英語でも書いてある 軽く子供心に戻ってやっててやみます水鉄砲ここにあるんですけどねで水鉄砲のやり方こういう風に書いてありますで水は安全なように水道水になっていますねまあ飲んだりはしないですけどねまずは水を入れましょう 入ったんでしょうかちょっとやってみましょうこっちに向けてはダメ的はあくまで向こうなのでじゃあやってみますじゃあ水鉄砲を当てていきますよせーの思いっきり自分にはぶっかかったんですけどこれちょっと当たりましたけど最悪<笑>最悪ですよこれ自分にもかかっちゃった僕が水に濡れてもあんまり絵にはならないというのに。 というわけで水鉄砲で久しぶりに遊んでみまして自分にもバチが当たったという結果になりました羽織までびしょびしょ<笑>ここにも鯉の餌ありましたねで向こうにはマガモさんがいます何をやってるんだ僕は。 こういう感じの雰囲気いいですよねやっぱりこの大きな池があると雰囲気が違いますよねなんか看板が見えてきましたよこちらが旧荒池。 そしてこっちには旧西岡家あるそうです六地蔵これがその六地蔵みたいですね六体お地蔵さんがいます途中で順路が消えてしまったどう進めばいいんだろうちなみに言うと今この段階でこの先に行くのはやめましょうつらすぎる今の僕にはつらすぎる地蔵菩薩と馬頭観音 馬の顔をいただいた様あそうです行きましょうゆっくり回っていきましょう昔のね農村の暮らしぶりがここでは体験できるらしいのでこの中に実は国の重要文化財なんかも展示されてるみたいですよ 木々の向こうに見えるゴアミ池いいですねだいぶ登るのがしんどくなってきたなしんどくなってきました向こうにはまた別の看板があるみたいで行ってみましょうかわらびこ小屋ありましたちょっと中に入ってみようと思いますちなみに説明はこんな感じで中に入ります わらびとわらび粉についての説明こちら英語版もありますわらびの粉、わらび粉の振り方パネルで6枚用意してありますここにはわらび粉小屋の模型がありますね続いてこれが箱と呼ばれる競具ですね どうやらこれがわらびを乾燥させるための道具だったり下にはこのためのいろりがありますここから先は立ち入り禁止なので入りませんがこれがキネですねこれで乾燥したわらびを砕いてわらび粉につけていくいここには今イラストがあります線なので触らないでくださいということなんですけど触りません取るだけです、えー、何じゃ<笑>以上がわらび粉小屋でした ここには御宜井線に流れる小川が向こう側にも続いてるのかなそしてこの先には水車が回ってますこの小川とこの、えー、木の管を使って水が流れて水車を回ってるみたいです別のところを見ていきましょう階段だな階段ありますね階段苦手なんですけどね行きましょう行きましょうよいしょよいしょ急西岡家住宅 白川村カズラの年次ジジのを栗として建てられた霧妻合掌造りの家ですなるほどだから屋根の角度が急なんですね大きな鯉のぼりだびっくりしたあれひだ牛ですねヒダ和牛安福号模型がありますあのー、真っ暗の中に急にドーンって出てきたからびっくりしちゃったちょっとだけ入ります 学生作りってこういう感じの屋根になってるんですね勉強になるなお迫力安徳号大迫力だ<笑>ちょっと心臓に悪いでここが何だろう水組み場かなんかかな<笑>こんな風になっています 景観の時間までまだ50分ほどありますからねこの小川に沿って歩いてみたいと思いますこのぐらいの傾斜だったらまだなんとか歩けそうです現在地がここですねここにいますもう全然全路無視してるな<笑> ここは危なないいいいのででで入らないでくださいとういうことだそうですこそすにも水車ありましたこんな風に水が流れて水車を回すと回った水車の水がまた下の水車を回すということみたいです、えー、あれの風景主の寄り合いはちょっと行ってみましょう完全に目的見失ってる<笑>すみません これがさっき晴れの風景と書いてあった建物なんでしょうか。 まあ、これ昔僕も田んぼを作ってたんで使ったことありますねとあ、遠見だ遠見は確か使ったことありますでこのお宅は旧前田家の住宅久比田温泉町高坂上坂ちょっと読み方が分かりませんがここではあれとけ 冠婚葬祭の様子が展示されていますちょっと見づらいですけど場所はあんな綺麗な花嫁衣装を着ているんですね向こうにも展示ありますよかったらゆっくり見てください今回はここまでです恵比寿様七福神の一心ですね ゆっっくり回っていきましょうこれかな田んぼ懐かしい今はちょうど田植え前だから稲も何もないですけどここでも田植えをやるのかなそれとも子供たちがいっぱい来たら田植え体験でもするんでしょうかね だいいぶ歩きまましたね今ここにいますちょっと大変だったけどでも意外と頑張ってみるとそんなに大変でもなかったふ あ, あ僕も早くこの感染症落ち着いてくれることを願うばかりですね、まあ、僕以外の人がいた 口家住宅国指定の重要文化財なので禁煙してくださいタバコは吸わないようにお願いしますまあ僕タバコ吸わないのでこの心配がなくてよかったですなんかこんな風になってますああ懐かしいうちの実家にもかつてはあったんですよ仏壇が時代だとともにていうか時が経つにつれて仏壇を家に備える風習とかスペースの問題もねあってできなくなっちゃったんですよね懐かしい 住宅そうんうん、いしていきましょうお邪魔しますゾートイレが欠かせなかったんですね。昔 の, 日地方のとこっては 鳥があって、いろんな形のそりがある。これは石を運ぶそり。それから、これは馬ぞり平のところで、輪に引かせました。そのそりがこちらだそう。こちら側がそり。金マぞリだです。こんなふうにそり引いて、木材運んでたんですね。かかってたんだろうな。 少しも委託するだろうし金付き動画ありましたせっかくですし煩悩退散の意味も込めて金を一と月していきますじゃあ、行ってきます何をやっているんだ you <laughs> の付き方のマナーは無視しちゃったんですけどできたらこの順番でやってください。お辞儀をして金を一回ついて願いを込めてお祈りをするとどうもすみませんでした。う、ね、こっちにタクミ神社あるそうです。 木の向こうにありますけどこれですね階段きついので上がりませんごめんなさいざっくりですけどだいぶ巡ってきました時間もだいたいいい時間帯になってきましたねだいぶポケムしていい感じの風合いになってきてますけどこれししごどしだそう 宅神社までやっぱり90段あるそうなんですけど今日はやめておきますこちらから見る風景をお楽しみください鉄<音楽>アングルバーの宅神社をご覧いただいてます以上です なんでしょうか、紙すき小屋、和紙をすくう小屋みたいです。ちょっと軽く見てみます。ここで、たまに。 紙すき体験やってみたいですね。手すき足とか構造の準備、ちょっと軽く中入りましょうか。あんまり遠目から遠目からやっててもね。これが構造。厚さ、構造。岩筆、三つ股。あと、実際の作業の経験。モノクロ写真。なるほど。構造を白くするために、雪晒しという工程を挟むみたいなんですね。その説明はここに書いてあります。その上で紙をすくと。 さっき見た鯉のぼりの写真ですねあれちょっとびっくりしたなもう<音声>そろそろ終わりが近いみたいですね吉座根家住宅 ますこの中の飛騨地方ならではの建屋の作りになってみたいですね合掌作りって合ってるでしょうか間違ってたらごめんなさい下の方こんな風になってます今日は上がりません 本当にいろんな昔ながらの小口があって同じものが一つとないから勉強になりますね。ちなみにここ した方がいいかななこれ血取り歯なんだそうですあちょっと残酷なことをやってますけど、こんな風に爪切りやって、馬の食欲がない時には鉄棒を火で熱して、馬の顎を焼くということもやってたみたいです。あと、馬の顎や下に刃物を刺して出血させるという方法もあって、だから、一人場なんだそうです。まあ、今では馬は少なくなったから、こういう風習はほとんどなくなったっていうことですけど。 ありましたね今日はなかなかに静かですよこもないし感染症の影響もあるかなというわけで一通り巡ってみましたそろそろねこちらの施設の方の閉館時間近づいていくみたいです